またこの千葉からよさこいのパワーが日本中に届くようにそして先ほど市長がおっしゃったようにこの市原先日の台風で大変な被害があったと聞いておりますがその元気がさらに増幅されて市原から発生されていくように私たちも祈っております心を込めて踊らせていただきますそしてあの来年は皆さん同時の通り東京ではオリンピック・パラリンピックが開催されますそれに向けてても大変盛りり上がっておりますし、また えー、明治神宮は来年ちょうど鎮座100年を迎えます、えー、それに向けての大きな祭りも予定されております、えー、表参道ではよそこりがまた行われますのでぜひ来年また、えー、東京にも遊びに来てくださいそれでは心を込めて精いっぱい踊らせていただきますご声援よろしくお願いいたします参ります ただ、ユム。 今の皆様に心より感謝申し上げますできてしってほしでしたありがとうございました